さあ本日は放送日についてお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、その前にですねまずは皆さんこちらをご覧くださいいや私映画の2回目をですね見に行きましてそこでちょっとやばい情報に気づいてしまったんですよねえなんとですね刀鍛冶の里園のオープニングに柱稽古編の最終回のカットが あなんと含まれていましたよというところで、まあ、こちらのシーン原作の136話がねえ、含まれていたんですけども、いや、これはもしかするとなんとですね、え刀鍛冶の里編が、 柱稽古編まで進む可能性っていうのが、まあ、出てきましたねというところで、いや、これもし進んだらマジで嬉しいですねって感じなんですけど、いや、そうですね、刀鍛冶の里編が全15話うん、柱稽古編を含んだ全15話になる可能性っていうのが、まあ、映画で見たオープニングでちょっとね、 濃厚になってきましたねって感じなんですが、まあ、そんな放送日ですね、気になりますよねというところで、まあ、こんな感じですね、なんと鬼滅テレビ、3月の1日に最新情報がね、まあ、解禁されてくるんですが、まあ、そんな最新情報、どういった情報が解禁されてくるのというところで、まあ、おそらくこちらの情報が解禁されます。放放送日放送日時間新新規ビジュアル鬼滅祭4周年イベントそして新予告 PV 第2弾とというところで、まあ本 本日はこれらについてちょっと詳しくお話ししていきたいなと思うんですけども、まずはね放送日とかですよね。いや、これはおそらく確実に3月の1日に解禁されてくると思います。まあ、4月から放送ですので、まあ、ほぼ確実でしょうね。まあ、このタイミングで解禁しないとちょっと遅いなと思ってしまいますね。はい、さあ、じゃあ放送日からちょっと見ていきたいなと思うんですけども、放送日現在解禁されているものとしましては、こんな感じでございますね。さあ、2023年の4月。そして。 中国フジテレビ系列にて放送開始というところで第一話に関しましては一時間スペシャルでございますよねでこちらの情報は現在解禁されている最新情報となっておりますでまぁ、あ、ねここから具体的な放送日四月の何日の何時から放送なのかっていうのがね解禁されてくるのかなと思うんですが、まあ、私の予想としましてはこんな感じでございます、まあ、まずは放送日ですよね立志編がですね2019年の4月の6日に放送されました でまあそれをねちょっと考えると同じ4月というところで、まあ、おそらく刀鍛冶の里編はですね2023年の4月の8日、まあ、同じ週の同じ日にちなのかなと思ってるんですけどねはい4月の8日だったらマジでいいなと思ってますねはいでそしてですね、まあ、放送時間に関しましてはこんな感じかなというところで、まあ、ちょっと参考までなんですが、まあ、過去の放送日としまして、えー、編がですね毎週の土曜日 の23時30分から放送でございましたで遊郭編に関しましては毎週日曜日のお23時15分から放送でしたというところでまあ、多少のズレはあれとも、まあ、ほぼほぼ土日の23時台からの放送ですよね、えー、というところでまあ、ちょっと予想なんですがこんな感じでございますさ刀火事の里編の放送時間に関しましてはあ毎週土曜日もしくは日曜日のお23時半から放 ななんじゃないかなと思っておりますねはーいいやまあなんで23時半なのかというとですねまああの第1話見させていただいた感じですね遊郭編よりもよりちょっとグロさが目立ってでそしてあの菅路地光さんの入浴シーンとか見るとまあ、ちょっとこう23時半寄りの うーんちょっとね放送内容だったのかなって感じなので、まあ、おそらくまあこの毎週土曜日もしくは日曜日の23時半なのかなと思ってますね、えー、なので放送日に関しましてはこんな感じの予想でございますね坂田中路の里編の放送日は4月の8日からあ毎週土曜日23時半から放送というところで皆さん妥当じゃないですかいやこれ土曜日だったら嬉しいなうん土曜日だったらマジで嬉しいなって感じなんですけど、まあ、有格演 が日曜日だったので、えー、日曜日の可能性もあるんですが、まあ、日曜日だとですねうんちょっと次の日月曜日というところでちょっとね夜遅くなってしまうので若干ちょっと私も嫌だなというところで土曜日だったらマジで本当に最高に 楽ししめるかななとととといいうところでねねちょっっっ土土日の土曜日のの曜方だったら嬉しいなと思っております、ねはい、さあ、続いて新キービジュアルなんですが、まあ、こんな感じというところで、現在解禁されているものとしましては、テレビアニメ化決定の時のキービジュアルのみとなってるんですけど、いや、これはほぼほぼ確実に最新キービジュアル発表されるでしょう。うん<笑>。これはちょっとね<笑>、 ずっとこのままだったらちょっと悲しいよというところで、上限の鬼とかも含まれたキービジュアル解禁されてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、あの映画もやってましたしね、映画のキービジュアルとかも解禁されているので、ま、改めてですね、新しいキービジュアルっていうところが解禁されてくるのかな、3月の1日にって感じでございますね。うん。さあ、続いてなんですけども、こんな感じというところで、鬼滅祭のアニメ4周年イベント情報でございますね。 はいまずはですね過去のちょっとね開催日から見ていきたいなと思うんですが、まあ、2周年イベントは2月の13日、14日開催でそして3周年イベント去年がですね4月の16日そして17日に開催というところで、まあ、今年はですねこんな感じでそう。 2023年の4月もしくは5月に開催なんじゃないかなと思っておりますね。え去年が4月に開催だったんですが、まあ、今年はですね、ちょっとね、まだね、鬼滅祭の情報が出てないよというところで、まあ、おそらくイベント情報出るにはね、ちょっとね、遅すぎるかなというところで、まあ、5月開催なのかなと思ってますね。うん、で、まあ、5月開催ですとね、刀鍛冶の里編の放送も確実に始まってるよというところで、 まあそういった放送中の、まあ、ちょっとイベント開催になるのかなと思っておりますねはいというところで、まあ、今年の鬼滅隊アニメ4周年イベントは、まあ、いつ開催なんでしょうかねはい私もちょっと楽しみにしておりますねはいおそらくオフラインイベントだと思いますのでいやーかなり楽しみですまあそんな感じで3月の1日にイベント情報も解禁されそうですねはいさあそして最後なんですけどもね、えー、こんな感じでございますね、えー、新 PV でございますよ うーんこれは解禁されるよ。うん、<笑>えなんとですね、前回第1弾 PV がですね、4月の16日から、なんと<笑>、解禁されていませ ん,、うん。第2弾 PV が解禁されていません。<笑>遅い<笑>。 もうね、一年経つよというところで、さすがに第2弾 PV、テレビアニメ、鬼滅の刃、刀舵の里編第2弾 PV の方が解禁されてくると思います。まあ、ほぼほぼ間違いなく第2弾 PV が3月の1日の方で解禁されてくるのかなと思うんですが、まあ、どんな感じになるんでしょうかね。映画で私はちょっとね、先の方までちょっとオープニングで見させていただいたんですけど、いや、かなりすごかったんで、PV の方もちょっとすごくなるんじゃ じゃなないかなと思ってますすね、えー、楽しみです本当に PV 見たいですね。最終回の方めちゃめちゃ気になるし、ちょっとハンテングのね、キャラクターデザインっていうところ、上限の鬼とかの他のキャラクターデザイン。 うん、気になってますよ。うん。ハンテングの分裂鬼のキャラクターデザインとか気になってますので、まあ、その辺がちょっと見れたらいいなと思ってます。はい。てな感じですね。はい。というところで、えー、いよいよ3月の1日に間もなくですね、もうすぐですよ、解禁されてきます。放送日、そして新予告 PV など、いやー、もう本当に楽しみが盛りだくさんというところで、いや、まあ、4月からはね、またね、第1話からの放送もありますので、えー、皆さんでぜひぜひ楽しんでいきましょうというところで、皆さんまた次回の動画 でお会いしましょう。う